羽生結弦がロックチューンにかける思い、世界に、明日への活力を、ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハブ選手のファンへ情報をご提供させていただきます。4月22日に開幕した、スターズオンアイス、ジャパンツアー2021、横浜公演。羽生結弦はこのアイスショーについてこう話していた。今回は、コロナ禍で、日本人スケーターだけの出演ですけど、オープニングやフィナーレなど、 すごく凝っている。4月中旬の世界国別対抗戦が終わってからの短い期間で非常に大変でしたが、みんなが一生懸命にスターズを作ろうと頑張ったのではないかと思います。初日のオープニングでは、ブライディングライツに乗って一人で踊る、ハブの滑りから始まった。そして、第2部の大鳥で出演したハブが演じたのは、4シーズン前のショートプログラム、SP 曲、Let's Go Crazy。 初日の演技後には、こう語った。時差があって日本は日付が変わってしまっていますが、4月21日は、曲の歌手である、プリンスさんの命日でもあったので、プリンスさんの歌声と共に気持ちよく、そして、何よりも会場の皆さんも楽しみながら見てくださったと思うので、そういうことも含めて感謝しながら滑りました。今季 SP で演じた、レッド・ミー・エンターテインユーは、 こういう世の中だから見る人たちに楽しくなってもらいたいという理由で選んだプログラム。今回滑った、Let's Go Crazy も同じような意図を持って作ったもので、ハブ自身、観客とコネクトしたいと口にするようになった曲だ。だからこそ、このアイスショーで演目として選んだのだ。翌日テレビ放映もされた、その滑りは、そんな思いを発散するものだった。最初のループは前日と同じく3回転に抑えたが、 次の4回転トーループには両手を上げた3回転トーループをつけて連続ジャンプに。そして、フライングキャメルスピンの後に、まるでステップとも言えるノリノリで踊る滑りで繋ぎ、カウンターからのトリプルアクセルをきれいに決める。そして、終盤のステップシークエンスで、以前から彼が目指していた余裕を持ったクールな滑りを見せると、最後は足替えコンビネーションで締めくくった。演技後は荒い息遣いの中。 笑みを浮かべて納得の表情。ありがとうございますと口にしながら地方に丁寧に挨拶をした。今回は楽しんでもらいたいというのが一番です。そもそもアイスショーをさせていただくのも特別です。本当に苦しく、いろいろと生きづらい世の中ですが、それでもここに来てくれたからこその特別な意義を、せっかくだったらやっぱり心から何か思い上がらせるような、 明日への活力となるような演技をしたいと思いました。ハブは来シーズンへ向けた4回転アクセルへの思いも話した。3月の世界選手権前にかなり4回転半の練習をして、やっと道筋が見えてきたかなという風に思うので、ただがむしゃらにやるだけではなく、基礎練習やアクセルのために何ができるかをまた一から考え直し、一から作り直す。 ハニューるのジャンプだと思ってもらえるようにするために、来シーズンへ向けて頑張っていきたいです。こう話すハブは、これから考えることがいっぱいありますからと、オフシーズンを楽しみにする。何よりも自分が試合やアイスショーなどで滑る意味を考えながら、一生懸命やっていきたいと話した。新型コロナウイルスの感染拡大で、様々な行動制限がある中で過ごした2020から21シーズン。 特に3月の世界選手権から帰国後の隔離期間も経て世界国別対抗戦に出場した1ヶ月間は心身の疲労が大きかった。そんなシーズンで改めて感じたのは東日本大震災を経験した後に感じたことと同じく自分は応援している立場ではなく応援されているんだということだった。何よりハブがシーズン終了直後のこのアイスショー出演を決めたのは 自分が滑ることで感謝の気持ちを伝えたいという思いがあったからこそだろう。スターズ・オン・アイス・ジャパンツアー2021は25日までの横浜公演の後、28から30日の3日間で青森・八戸公演も行われる予定だ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。